2019葛飾堀切勝負祭りにご来場いただきまして誠にありがとうございますただいま駅前通りでは勝負祭りパレードも開催しております本日9時30分からスタートいたしましたパレード現在は後半の阿波踊りパレードとなっております本日は18の連総勢680名の皆様による阿波踊りを披露していただいております 進んでおりますそしてその後ろからやってまいりますのは南越谷合同連総勢40名の皆様です。南勢いい 「現在15の連がスタートしております」「駄菓踊りの後はそれぞれ3つのエリアに分かれまして首踊りを披露していただくことになっております」「そして首踊りの後は総勢680名によります総合 本部前に差し掛かりますのは新